こんにちは。SQL によるテーブル分解、アクセスを使用について説明し、実演を行います。よろしくお願いします。今から行うテーブル分解は、このようなテーブルを2つに分解するというものです。2つのテーブルを作りますので、2つの SQL のプログラムを実行します。 あるテーブルを作る。別のテーブルを作る。この時に Microsoft Access の i n t o という機能を使いましてテーブルを作っていきたいと思います。では手順です。SQL ビューにこの通り SQL を入れ実行してください。そうすると今度は3件のレコードが新規テーブルにコピーされますという確認表示が出ますのではいをクリックしてください。 そうすると、新しいテーブルが増えますので、確認してください。もう一つ。この2の SQL、少し先ほどと違います。この通りに入れまして、実行をクリックし、やはり確認画面が出ますので、はいをクリックして、新しいテーブルが増えると。 ということを確認してください。この後、表示されているテーブル名のところをダブルクリックしますと、簡単に中身が確認して、できますので、確認して、これでテーブルの分解に関する実習は終了となります。中身がおかしいときには、 右クリックし右クリックメニューで削除しやり直すという手順が一番簡単だと思います2つのテーブルに分解されますので分解してできる2つのテーブル両方を確認していきたいと思いますでは実演しますマイクロソフトアクセスの画面です一つ前の資料の実習の続きですので このような画面になっているのではないかなと思います。ではここで SQL ビューを開いてテーブルの分割を資料の手順通りに行っていきたいと思います。SQL ビューに切り替えていきます。私の今の画面では表示を展開すると SQL ビューが選べますので SQL ビューに戻ります。先ほど使った SQL これをうまく利用できそうですので これを書き換えていきたいと思います。名前、半角カンマ半角スペース。次に、into、半角スペース各自の朝食。これを実行してみたいと思います。実行。 3件のレコードが新規テーブルにコピーされます。これはハイ、はい、をクリックします。そうするとテーブルが一つ増えました。ここの横幅が狭いなと感じた時には、こうやって広げることができますので、広げると確認することができます。では続けます。もう一つテーブルを作ります。これをうまく利用したいと思います。今度は、朝食、カンマ、 半角カンマ、値段。この into の次のところ、これ朝食メニュールで別のテーブル名を書きます。入れ終わりましたら実行。やはり確認表示が出ますので、はいをクリックします。そうするとテーブルが3つに増えました。では上から順にダブルクリックし、名中身を確認していきたいと思います。一つ目。 各自の朝食。これは新しくできたテーブルです。A。A、カレーライス。B、うどん。C、カレーライス。のようになっていれば成功です。もし、行の順序が入れ替わっていたとしても、それは正しい動作ですので、気にしないでください。では次、朝食と値段をダブルクリックしています。これは元のテーブルです。 元のテーブルには変わりありません。朝食メニュー。うどん250、カレーライス400のように2行できています。もう一度お伝えします。行の順序が入れ替わっていても、それは正しいことですので気にしないでください。このようになっていれば OK です。以上、テーブルの分解を SQL2 つ2回実行して行いました。 テーブルの分解の重要さはデータベースシステムの大事な部分と関わっています。今日この実習を通しテーブルの分解が SQL で簡単にできるということは十分学べたと思います。このことも基礎としまして今後リレーショナルデータベース についての学びを続けていきたいと思います。どうもありがとうございました。